メ遅れたようだなサ ン, ンミジュロー生まれたものが天国なのだいざこの感動を称えるのだヘンデル作「メサイエ」最高の名演新しい世界が幕を開けたということヘンデルはこの自らの最高傑作を死の前日まで演奏し続けたという。